皆様準備がいいでしょうか<笑>皆様の買い物を発表しますねああ皆さんこんにちはポリーナですと芦屋ですとカチューイナで す, ナで す, ナです<笑>はい、はいはい、で今はなんとコストコにいますでなんと私は全く道具をいる手がなかったんですがこれはもうめっちゃかっこいいだからもう絶対に撮りたいと思いました<笑>もうまさかのすごくかっこいいなのでまあはい道具を撮りますはい なんとこちらはね海ぶどうでございます私は初めて松本に行った時はね松本の道具はこれからなんですけれども松本に行って初めてなんと韓国の焼肉屋さんね海ぶどうがあったんですよその沖縄の海ぶどうはね私もずっと前から食べたいと思っててもう何年間実はネットのどこかでね誰かのユーチューバーさんの道具の中はね沖縄の道具からその海ぶどうのことをね 知ってて、もうすごくすごく、いつも食べたかったけど沖縄に行ったことがないですねもうこのう、なかなかねチャンスもお金もなかったから沖縄に行ったことがないんだけど海ぶどうはね皆さんどうですか普通、うん、なんとなんとまさかの沖縄水まさかかな沖縄水の海ぶどうなのどもぜひ買うんですよなんか<笑> 箱で山梨に<笑>発送します<笑>とカチーナさんから聞きましたのなんですけどその日本人の方、高速に行くとその名に絶対にピザを買うんだって美味しいんだってああ、では私はまだそ の, そのままデートなのでピザはちょっと買えないんだな。ね見た目だけはすごいと思います。と思います超でかいで 足, 足や 海鮮のとって美味しいですね。はい、海鮮も、ね、結構売ってますね。すみ皆さんね。おもやな電光をいただきましたが、味はどうでしょうか？お味しい。い結構い美味しい。でも甘い。美味しいと甘いんだって。あジャスミンチンだった。<笑><笑> すごいね。もうコストのね、もし飛行機までなんかコストの近くのアパートを探すぐらいね、もう感動感動してしまいました。なんかね、メガネのセクションに来ましたよ。どうですか皆さんは？どうですかこのファッション？<笑>変なものに合うということでこのメガネも似合うんじゃないのかな？な、ね、で皆さんど思いますか？おーおー。ちょっと崩れてる。 かっこいいです。 今は、ね、コストコを観光して観光したと言えばいいかなしてカットを取、ね、って今から、ね、全部もう欲しいものを写真したのでもう全部カゴに入れ る, 入れると<笑>なんとですねトイレに行ってちょっと迷ってしまいましたというか皆さんはどこでしょうか普通に買う普通は買うに行ったんじゃないのかな普通はどこだったっけって。<笑> ええええ、ね、ねどこでししょうかかかななんん、ラインするしかないよさおーフレッシュ違う、ね、おかごもろってるね。 ワインも売ってる多分フルーツのところじゃないのかなねああ贅沢のな一日になってしまう私もねなんかちょっとサングラス欲しいサングラスを見つけてね多分買ってしまうんですよおじゃじゃーんはいはいできました ボードえなんかいつも2段ちょっと気になったけど1 万, 万3500円ですねそんなに高くない今年の夏は初めてサフをやってみたいと思いますが別に買えてもいいですね自分のもの買わなくてもほほ<笑>ー。でかなるかなる6万ぐらいね500万ですね <笑>何、これ。共有の。ね。きょ共有。ですよね、ね。面白い。ま<笑>あ。ここは最高、マジでね、わお。あスポーツ、スポーツグッズがいっぱい。ね。あそんなにね。買いたい、もう買、か っくくななててししまうううどよももー買ってもお、ね、おでんんかわいい。 でもさ、熊本って熊本じゃ ん, うん<笑>熊本ってさ知ってたあの九州って熊いないらしいよ、えー、絶滅した、えー、そう熊本んは、ね、ちょっと謎いるキャラだけど実際私の一番大好きな、えー、とマスコット熊本でございますもう超かわいいめっちゃかわいいだからもうコ、はい、ストにすればコストにいぐぐらいちゃもんすればね熊本<笑>、ね、ってかわいっしょ チャンスやいどうレゴもあるんですねでなんとレゴの盆栽40年ぐらいあるんだけどまあそん必要だはないけどまた買いたくなってしまうんですよココナッツオイルを買いに来たココナッツオイルを買い忘れたプリナですはい、うん、なんかもう<笑>すごくいっぱい買ってしまったけどもうどれなくちゃと思った 友達と約束があったから探しは大変もうマジで迷ってしまうねよし、私のお、ココナッお湯はねはい、重いですよ重いんだけどただね、皆様ただこのね、このお湯だとね、なんと 2,000 円ですよ税を、まあ、抜きだから 2000ちょっと皆様準備がいいでしょうか皆様の買い物を発表しますね発表しますね全部合わせてなんとなんと2万5101円でございますはい贅沢してしまいましたねはい